皆さんこんにちはボリナです本当に久しぶりですよねもう実はもう秋が経ったし冬も経ちましたねで春が来ましたやっと春が来て私の心の中にも春が来ましたからまたみんな皆さんにそのシェアしたいものがいっぱい まあ、作, 作, 作ったというかいっぱいあるからまたその YouTube の動画を再開したいと思います。はい待ってくれた方ありがとうございます。ね、でまあ一応ですね最近はねまあ機嫌はすごくよくて、ま、外の、まあ、春ですよねもう桜ちょっと。 落ちたなんですけどえっといっぱい花とかも自然は完全にその冬の眠りからもう復活しましたねで私もなんか冬と比べて全然違う人になったというかすごくすごくね元気です元気だから皆さんと一緒にその元気をシェアしたいと思います最近なんか YouTube だけではなくて最近の1週間か ね, ね登録してくれた方もちょっと気づいたかもしれないがそのインスタグラムの復活もできましたはいすごくすごく嬉しいですでちなみにねま髪も長くなったしね最近素敵な 服も買ったしねこちらはね芝桜とかそのラベンダーのラベンダーハブ祭りとかお楽しみねで最近実はダイエットを始めました普通のダイエットではなくてちょっと特別なものでまあ皆様知ってるかどうかちょっと自信がないです日本に その男性の中からちょっと人気があるんですけど女性はね全くやらないダイエットと思いますけど人肉ダイエットというものででねそのダイエットですねなんかえっと油を食べても OK マヨネーズ OK 卵 OK チーズ OK 豚肉牛肉 なんか油がいっぱい入ってる焼き魚魚はいそれはぜーんぶケ、OK、ーなんですけど麺類はねパンとかねお蕎麦とかねあーまあお菓子とかね炭水化物はねほとんどほとんど全部禁止になります<笑> で私まあそのダイエットは1週間だけでねでも結構ねダイエットをやってるけどすごくお腹がすかないしすごく機嫌が良いですで1ヶ月はね1ヶ月頑張ればどこまで行くのかな最近もういっぱいスポーツやってるしまあ散歩とか激しい運動ではなくて毎日その散歩 いいっっぱい歩くとか、自転車に乗って、例えばね例えばなんと川口区の1勝しました自転車でねでリラックスですごく気持ちよくてねまあこういう感じ進めていきたいなと思います皆様のお家の頂 い, いてくれればねなんかできるわとかね みたいな言葉を聞いたらもっとモチベーションが上がるんじゃないのかなで皆さんさんねその春はこういう季節じゃないですか周りの皆さん 女, 女性も男性もみんなダイエットを始めるんじゃないですかねもしはねなんかこれからダイエットを始めようかなと思ってる方とかねぜひぜひ。 ぜひ参 加, 参加してくださいね。もう1ヶ月ちょっとでね、もう夏が来るんですよね。泳ぐわ。海まで行くしね。そうだから、やはりデートを始めないとね、応援してください。いと、もう一つ面白いことですね。最近 最近ではなくて今日ですね、実は川口区の一周したときね、景色もとんでもなく良かった。富士山をすごくきれいに見えて、しかも私はまあ、長く登録、うん、と長い間登録してくれた方はもうわかる。なんか、この動画で<笑>すごく人気になった動画、えっと、私は川口区に泳いだときでね、ルースガハマ。 ルスガイはハマだったっけルスガイはねえ、また今日通ったからそこでちょっとあインスタグラムの生放送やってみたいなと思っててでやってみました。最初はええ、ちょっと待って、やるほうが、やらないほうがいいかなと思ったけど実際にやってみたらもうなんかすごく楽しくて楽しくてねえ、でぜひぜひまだ。 まだまたまたやってみいいと思います YouTube の生放送のことちょっとまだ知らないんだけどもしかしてもしかしてやってみるかもしれないでもぜひまだその美しい景色とか面白い食べ物のとかを見かけたらもしかしていきなりインスタの生放送を始まる からぜひぜひ私のインスタインスタサップへと登録してくださいねでなんかいっぱい富士山の写真をアップするねそれではね皆様はいかが過ごしているのでしょうか今年の春はねまっ、あ、もうすぐまた会いましょう次の動画は、ね、いついつ出るのかしらねもしかして 私の登録者の方はねもう私の顔を忘れてしまったのかもしれないねこの動画のコメントでね一体何のコメントが来るかなちょっと心配の気持ちもあります実はねはいまあやらなきゃわからないですよねそれではまた会いましょうパカパカパカパカバイバイ you <laughs>